「今日僕が三つしたことをここに書き留める」「一つ君を」 思い出し心慰める二つ自分を帰りみて何かを諦める三つ何もできないことを改めて 思い知るそしてそれを歌にして君に届けよう長い月日の流れの中で栄光と挫折を繰り返しいつも 「君はそばにいた」「本当にありがとう」「今日君が三つ知ったことは一つ僕を力づけ」「二つ愛するものを慈しみ」 三つ多分僕の知らない何かを強く心に秘めそして僕の知らない町で静かに眠りにつく今日僕が。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 諦める「みつ何もできないことを改めて思い知る」「そしてそれを歌にして君に届けよう」